答えなさい柳ミナ、どうして私の弟を見殺しにしたんだ分かってる分かってるよ あ, あんたのせいじゃないってことは痛いほどにだからだからねせめてあんたを憎みながら死なせてほしいの今聴いている音楽のタイトルは何だ、ま 教えたくないなら別にいいけどここはなんだか懐かしい誰かの痕跡を感じるちょっと前に出てみようか分かってるそっちか受けてみろは<笑><笑>油断するなそっちかみっともないなここガラ空きだな 次のチャンスなんてないから、はあ、ここガラ空きだな、はあ、っみっともないな私みたいに粗悪な失敗者にはお似合いな最後だね何の用だ自分は不死身とでも自慢したいのか外の世界は面白いものだらけだな リプレーサーには娯楽が足りなかった。